え 何, 何がおるの9000ってこうなるから潜ってたんですんって感じ<笑> するから潜ってたのに。なかなか可愛い。女<笑><笑>の子だね。ねえまだ可愛 い, いですね。えどこでわかっの？模様。九センチあの九本のラインがある。ああ。なので九センっていう名前なんですけど。え九本のラインっていう。ああいけいけいけ。急に言うてよ。もう分からない。<笑>ないあすごいな喋ってたやん。<笑> 大きくなると色が変わってきてオスに出てきてあ、そうなんやううすごいマジシャンのようになくなりましたかあそこら辺にな あ, あそこら辺に<笑>っていう<笑>起こされただけやんけってい嬉しないんかいなん<笑><笑>ありがとうございますババ痛かっただけごめんね<笑>痛かっただけです だったんだろうの人だったち、ね、急に人が増えたから注<笑>目<笑>されていないの、はい、ここにいるはずもう砂しか見えない、はい、見えない、うん、はいかすがめさんどこにおるのこれ？っち頭でどっち頭で？頭こ こ, こ, っ頭で<笑>こっちですこここれここ これが 頭, 頭あーシン、ね、すごい な, <笑><笑>すごいな急にやる気スイッチ入んねんな。 が来たら餌が来たら探しに行くことは知らんあんてのそうです こ, の, こ, この辺に目 が, 目が見えるけど。 どこよ、はいね、ちっちゃな子があ、ね、尻尾だけあ本当 や, 本当やなかなか中くらいの子が見つかる手の奥 に, <笑>手の手に<笑>この辺こっち尻尾こっちしっぽうこう頭でちっちゃい子があるのはい、ちっちゃい子がある<笑>で、中くらいっていうのがおるらしい、この中に<笑>すごいな、ここにも なんか見えるけどちょっと重なってんのかな、うん、ここにちょろっと尻尾が見尻尾尻尾やな尻尾なのかな尻尾とりあえずちっちゃいわからないというここにこうちっちゃい子で あ, あ, あ、ちょっとちょっと思ってたところと違ったんや<笑> シくーいラユでしたねそうそやな、奥でこう横に横になってたんだちっちゃいな可愛 い, いな、これぐらいのサイズだと可愛 い, いなあ な, んかなんだ、思っとったところと違ったわ、顔が。ごめんね 食べ終わったらこうひれをこう何パタパタして潜っていくの？あ、そうですね。パタパタして自分用に砂かけて、これ今砂かけとチューナー、チューナー販売。いやもともこのカモ 隠, 隠れてるつもりなんや。<笑>まあ、隠れてるつもりやって、うん、ほぼほぼ出てるけどね。うん、目も見えてるし。<笑><笑><笑> も, うもうちゃんとできた金ではおねえ。 これもう一個食べるちゃあごが<笑>噛まれたら痛いいや、僕は噛まれたす<笑>かない <笑>あ、あのほらほら。おお、ほらほ ら, ほらあ、お尻が隠れたよ。隠れた隠れた。さっきよりだいぶ隠れた。<笑>はい、潜る？ カス、ねねねね、ザ, ザメのカスはいらないものという意味。 カスのカスってこと。<笑>あ、そうですね、らしい。ひどい名前やな。<笑><笑>何、食べれもせえへんしみたいなことなのかな。食べれるとは思うんですけど、美味しくない。美味しくないから、食用にならないら。<笑>えー。<笑>かくれんぼ上手。 ないあれを見せてもらった9千。あっ9 あ,、ねうん、あの子も上手よねか く, れんぼかくれんぼ上手かくれんぼシリーズであかくれないかくれないか<笑><笑>くつろいでそうやなはーいカスザメさんでした ありがとうございましす。